こんにちは、踊り屋一軒です。あ、<笑>みません。はい、えー、初参加となります。先ほどもご紹介いただきました。ものすごい少ない人数ですが、たくさんの方に支えられて私たち踊っております。えー、今日踊るのは震災翌年からずっと踊っている桜流変幻実写という曲になります、えー。ここの神社の前で踊ることで 今回この曲を踊り納めとして「御霊、ま、よ安かれ」ということで震災で亡くなられた方に敬意を表して一生懸命踊りますので皆様飽きずに見てやってくださいよろしくお願いしますそれでは桜流 天天地下<音><音><音><音><音> マコトニー。まことに 本当にありがとうございました。